から参加の画壇の皆さん今までにない東京らしいよさこい踊りを創作し続けてきました今回演舞いただく曲は近未来的なサウンドと古典芸能である東京音との融合です曲中にアレンジされたソーラン節とよさこい踊りに新しい形を表現しますとのことですそれでは画壇の皆さんよろしくお願いいたしますはいご紹介にあたりました 東京都から参りままししたガランと申します私たちはこのひとしの国遊佐恋祭り2回目の参加となっております昨年は苦境の中開催いただき私たち参加させていただきました今年はこれだけ多くのお客様が帰ってきたいただきり大変喜ばしく思っておりますこの感謝の気持ちを込めて踊り子一同精一杯踊らさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします 来来给我开一包